キング・アンド・オブ・ス・ヒラノ仕様が1デイコンタクトレンズの新商品、ボシュロム・アクアロックス・ワンデイ UV シンのイメージキャラクターに就任した。これによって、平野個人で出演する CM ハイオン社に、今、彼は企業から引っ張りだこになっていて、四角形6本の CM に出演2018年のデビュー以降、金プリは平野長瀬角、高橋山、 岸シユ神タ、ジングジユタの5人でドラマ、映画、コンサートに出演し、勢いに乗っている。グループの中でも平野は、単性なルックスと天然なキャラクターで絶大な人気を誇る。ある広告代理店関係者は、彼の人気はこんなところにも出ていると指摘する。 キンプリはグループで2本の CM に出演していますが、平野さんは今回決まったものも入れると、個人で4本の CM に出ています。グループのものも合わせると CM 出演数は計6本になりますよ。広告代理店関係者。比較オファーが殺到する理由平野が出ている CM のジャンルも、シャンプー、虫刺され薬、焼肉のタレ、コンタクトレンズと幅広い。 なぜ、こんなに彼の元にオファーが殺到しているのか。仕事に対する姿勢が評価されているのでしょう。平野さんはアイドルでありながら NG 事項が少ないんです。CM の撮影でも、こういうのはやりたくない、など否定的なことは言わず、笑顔でこなしてくれます。また、平野さんのファンは購買力もあるため、彼を起用した商品は売れ行きもいいです。 一緒に仕事をしたいと思う企業が多いのも自然なことでしょう。前で広告代理店関係者。近く、安心して起用できる前での広告代理店関係者は平野にはこんな強みもあると話す。最近企業側は暴露系 YouTuber の発言に神経を尖らせています。 万が一、CM に起用したタレントがスキャンダルや不祥事を起こせば対応に追われますからね。その点でも、平野さんは派手に夜の街で遊ぶタイプではないので安心できますよ。前で広告代理店関係者。今後、平野の CM 出演は増える可能性が高いという。現在ジャニーズタレントで CM 契約者数が多いのは、 10社の木村拓也さんが1位で、2位が9社の二宮和也さんです。この調子でいけば、平野さんが5日彼らを追い越して、CMO になるのも夢ではありません。前で広告代理店関係者。資格喚起の声が多数ネット上では、塩くんがいろんなメディアに出て、たくさん頑張ってくれたからこその好感度であり、知名度だと思う。平野くんが CM やってると、 勾意欲枠、塩く君は CMO2022 年入って毎月のように続々と CM 起用されて本当に嬉しい、など、今回の CM 決定を喜ぶ声が多数上がっている。CM キングになる日もそう遠くないかもしれない。取材文、シラビーハング CI ュ流斎藤総人。